っててもう、られているでしょうけどね。どうも、政治いろいろの学部です。軽貿易なる大風呂式を広げて自我自賛するも、感染を封じめることができず、ワクチン争奪戦にも遅れを取った韓国ですが、現実を直視できないのか、ムン・ジェインがワクチン強国になると、 また無理な妄想を宣言しました。朝鮮日報が韓国のワクチン生産能力の拡大を目的に今後5年間で2060億円の投資をすると報じています。朝鮮日報の記事を引用します。韓国のムンジェイン大統領は13日、韓国は今後5年間に2兆2000億ウォン、約2060億円を投資して ワクチンの生産能力を画期的的ににに強化しコロナ克服に向け一層積極的に寄与する都市韓国はグローバルワクチン生産ハブの一つの軸となり、いつまた迫ってくるかわからない新型の感染症への対応で先頭に立つと表明した。ソウル市内のホテルで開かれた2021年グローバルバイオカンファレンスに寄せた映像メッセージで述べた。 文大統領は、バイオ医薬品産業はコロナと戦っている人類にとって希望になっているとし、驚くべき技術革新で通常10年以上かかるワクチン開発の期間を10分の1に短縮し、多様な種類のワクチンと治療薬を開発したと述べた。また、これは世界のバイオ専門家と企業が 国境を越えて緊密に協力したことで可能になったと評価した。その上で、バイオ医薬品を通じて、新型コロナを完全に克服するとともに、新たな感染症に対応し、長く健康に生きるという人類の夢に向かって前進するよう知恵を集める場になることを願う、と語った。とのことです。コロナウイルス感染初期こそ、 人権無視のデジタル監視体制で感染を抑えていた韓国ですが、ムンジェインが軽貿易と自我持参し、世界の模範だと言い出したそばから破綻して感染が拡大するという高等系列で世界の失笑を買ったのは記憶に新しいところです。軽貿易に続いて、鳴り物入りでムンジェインが自我持参していたのが軽注射器です。ところがこれも、 接種回数が増やせる。韓国の技術力を示す。と散々宣伝しておきながら、異物混入が見つかり、あえなく70万本が回収されています。しかも、この異物とは、製造工程での作業着の繊維が、軽注射器に混入していたとのことで、韓国の品質管理のレベルの低さを露呈する結果となってしまいました。コロナ禍において、縮縮とできることをし、 援助できるところは他国を援助すればよいのに、できもしないことを早とちりで勝手に盛り上がり、いちいち K 〇〇と銘打って、パンデミックという世界的な危機を韓国が世界に先駆けてコロナを克服とアピールする場と勘違いしてしまうのは呆れを通り越して寒気さえ感じてしまいます。しかも、軽貿易で世界をリードと油断しているうちに、 ワクチン争奪戦から脱落してしまい、ルーマニアからワクチンをお裾分けしてもらうというオチまでつけてくれました。そんなワクチン失敗大国のムンジェインですが、全く懲りることなく、今度はワクチン生産のハブになると風呂敷を広げて意気込んでいます。注射器もまともに製造できない国を誰が相手にするのでしょうか。ワクチン強国にでもなって、そのうち 国ワクチンとでも名付けたワクチンを輸出する妄想でも見ているのでしょうけど、実は韓国経済にとって、ワクチンのようなバイオ産業は、今後の国の命運を握る産業でもあります。これまで日本からの技術をパクリ、コピーし、安かろう悪かろうで家電や自動車の支援を拡大してきた韓国ですが、同じ戦略を中国に取られ、質量ともに凌駕されつつあります。 LG 電子はスマホ生産から撤退を余儀なくされ、サムスンは中国のシャオミ i から猛追をされています。自動車でも世界最大の需要を持つ中国市場で現代自動車の売り上げが伸びず、2020年には1900億円近い営業赤字を出したと報じられています。中国からの技術的な猛追をかわすために、ムンジェインは半導体、次世代自動車、 そして、バイオ医療産業を重点的に育成していく政策を掲げてきました。それでもコロナワクチン開発競争にも入れず、アストラゼネカなどからの生産委託も他国での生産開始ごと後陣を廃してしまいました。これまでもバイオ産業の支援を宣伝し、バイオ強国になると誇張してきたムンジェインですが、新型コロナという世界的な危機により、 これまで膨らましてきた嘘が全てめくれてしまいただのハリボテであったことが露呈してしまいましたワクチン確保失敗はかなり韓国国内でも批判が強いようで文在寅は巻き返しに躍起になっているようで同じく朝鮮日報で韓国のワクチン1回目接種率 65% 米日を追い越すとわざわざ日本の接種率を引き上げ出して 無理やりワクチン確保の挽回について報じています。朝鮮日報の記事を引用します。新型コロナワクチンの1回目の接種を受けた人が全人口の 65.5% を超え、諸足、今年は9月21日連休前に全国民の 70% 接種達成という政府目標が可視験に入った。貿易当局によると、 11日に新型コロナワクチンの1回目の接種を受けた人は32万6756人で、累計3313万333人を記録した。これは全人口、昨年12月基準で約5135万人の約 65.5% で、現在接種対象となっている18歳以上の成人人口の 約 75% に相当する。韓国の1回目接種率は、今月7日に 60% を突破して以降、着実に伸びている。全国民の 70% に当たる3600万人を達成するには、あと290万人が接種を受けなければならないが、現在のペースならば十分に目標を達成できるだろうという見方が優勢だ。18から49歳の年齢層で、 接種が盛んに行われているだけでなく、ネイバーやカカオなどのソーシャルネットワーキングサービス、SNS を通じた残余ワクチン接種も活発に行われているからだ。国際統計サイト、Our World in Data によると、韓国の1回目接種率 65.5% は、すでにアメリカ 62.15% や日本 62.16% などの主要国を上回っているという。まもなくドイツ 65.81% も上回るとみられ、イギリス 70.91%、イタリア 72.31%、フランス 72.99% のレベルに迫るものと思われる。とのことです。実はこれもいつもの嘘800、ごまかし、 ゴールを動かす、都合の良いところだけを切り取る、韓国の伝統技法が散りばめられています。確かに1回目の接種は、数字上は 65.5% と、日本 62.16% をわずかに追い抜いていますが、これはワクチン確保に失敗した韓国政府が、1回目の接種実績を見つましするために、接種間隔を、ファイザー3週間、 モデル週週間を6週間をとした数字のマジックが裏にありますこうした苦肉の策で1回目の接種は進んだように見えますが大事なのは国民を感染から守ることであり日本と張り合うことではありません2回目の接種完了率が重要であることは明白ですがこちらは接種1回目を水増しした影響でわずか 38% ほどで 50% を超えた日本にはまだまだ及びません。ムンジェインが今後の韓国経済の成長分野として掲げる半導体、次世代自動車、バイオ医療産業ですが、半導体は台湾に押され、現代自動車は水素自動車のロードマップを明確に示せず、トヨタに配色濃厚、バイオ産業もワクチン開発に遅れをとり、 コロナ禍で世界的なインパクトは残せせていませんどれも安かろう悪かろうから脱却し、高度な技術が求められる分野ですが、これまでサムスン、現代といった少数企業のみを優遇し、中小企業の育成をしてこなかったこと、日本の技術を盗み、安易にコピーし、基礎研究を怠ったことのツケが回り、国として限界を迎えているようです。 世界の中心に立ち、羽生を目指しているようですが、旗から見ると立ち位置が中途半端で全く魅力のない国です。まずは甘い見込みで早と釣りをして何かと軽〇〇と喧伝するのをやめることから始めるべきでしょう。そうでないと世界の信頼を失い、羽ブられてしまうだけだと思うのですが、でも日本の方は見ないで省いてくれて結構です。